ですサナですチェですマオサのチェです<笑><笑>ま、ェーイマオちゃんチェ ち, ちゃんで、今日はあのまゲストというか、ヤナリサナちゃんが、はい、来てくれてますお願いします福岡、福岡、い福岡はい、はい、<笑><笑>そう、三人はねそ、仲が良くてはい、はい、<笑>サナちゃん、のドラコンで日本一の記録を持ってましてありがとうございます382ヤードはい はいそうです。というのもあるんで、まあ今日はそのまあ飛びとか、まああと普通にラウンドして、で後半はあのまあせっかくなんでちえちゃんとさなちゃんでアレンジマッチプレイ対決をやってもらうと思います。はい、<笑>負けない。<笑>でまモ、あ、ちゃんは MC にチャレンジしてもらいます。はい、大, 丈大丈夫、応援してる。僕飛びさな。僕飛びさな？えっとあの敵<笑>らしい曲。<笑>スピードゴードボルフ。視聴はい。 どっちが勝つのでしょうか。はい、って感じで、まあ前半ちょっとあの三人のラウンドを見ながら。どっちが勝つのか、ちょっと予想してみてください。スタートします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。 勝負 あ,、はい、<ーパ> <nharptrack> <音声>ありがとう。 走走りたい走るはい走っっていいいいよどう や, やった百六十ヤードユーティリティー5番ユーティリティで打ちます。はい あバンカーたっけたはい。 何やってんだなんかあの間に何そんな爆笑するようなね。<笑> あもうそんな感じです<笑>。<笑> サンドエッジで、はい、<笑>すごい落としたね、噛んだって、なんか弱いかなと思ったけど。ね、めっんだたすごここ白いいい、ね、<笑><笑>いとよ<笑>、えー、<笑>ねし惜 うういいうい、ね、りなななんんかかよく分かるんああ<笑>お前らしいですにだ、ね、<笑>おナイ ス, イスバーディーです。 とえ朝調子悪いんだよよねっってて言たようよかったそこのか今勝負しにいにいあにいあはいそうなんですよ。 はい、でえそれなんでいなくなっちゃう、はい、あ、こっちで改めまして、はいはい、改めまして整えてねちょっと待って、太陽がすげぇガラガラガラガラガラセイの新 年, 新年明けましておめでとうございます<笑>ありがとうございます<笑>今年もリンゴルフお願いしますお願いしま す, しします3人も今年も出 て, てください、たくさんはい、お願いしま す, あ, します あ, ありがとうございます これ右ドッ何バンカーの上だ。 じゃあどの辺をストレッチされてるんですか。ここですね。ここ大事。<笑>ここ大事ですよね。大事。<笑>ここ腰。やっぱここがないと鍵なりない。そうそう。やっぱ鍵なりたいけど。今からちょっと無理あるんじゃない。無理？マジ？<笑> ちょ今日聞いてあ今日のにいいと思って。 発売されるのでぜひ差し上げたらい。はい、見てもらえます。はい、ありがとうございます。ますね、<笑><え><笑>ここに書こうかなここ。ぜひ見てください。<笑>もう発売されてるのかな。多分入ってるかな。あそうされるとき、ね。です。どこでは告知は始まってるの。<笑>えっとね、ネットかな。ネットでしかじゃない。とりあえずね。はい。うん、とりあえずの情報で。わかりました。視聴者プレゼントしよう。ね。 チェキあでもその DVD チェキが入ってるんですよ。なんなんの<笑><私笑>、ね？知らんのよ。結構チェキサイン書いたので多分 DVD 一枚に入ってると思うので見てください。<笑>はい私の巨乳が見れます<笑>。<笑><笑>ごめんなさい。<笑><笑>あのごめんなさいテラップで嘘ですって言ってください。あれ DVD なの写真集？ DVD DVD とその写真ははままたたかか撮っんんでですすすけどなんかに使われます<笑>日<本 DVD><笑>、はいい右<笑>右狙いすぎだ、ね、見てみようもなおおナイスショー。 折れたらいい<音声>れたたやすすすいいいでで<笑><音声>、OK、<音声>で池に入るみたいなので<音声>またティーです<音声>うん、ナイ ス, ナイスですおおめっちゃ転がって 大丈夫、うん、全然大丈夫 OK ありがとうございますえ、ついちゃんそれ6万円で刻みますヤフも凍ってる、はい、凍ってます、うん、バリバリって言ってた<笑>大丈夫<笑>びっくりした サナちゃんはゴルフは小さい頃からやってるんですか。8歳、小2からやってます。もうゴルフだけ？ゴルフだけですね。やってきたのはスポーツは。そっか、なんか他のやつをやっててなのかなと思って、なんかこうやっぱ飛ぶから。なんかもう始めた時から飛んでたんですよ。あー、他のゴトクラブ。それはいいことだね。勧められてって感じで。 144 番, の4番です。 さんちゃん、やっぱすげえな、高さが、高さが違う。うん、音がすごい。百十八、九番。え、一番。はい、<笑><笑>みんな左です。そうよ。みんな左です。もう寄せて、パワーを取りたいところですね。 しすごい。いし硬<笑>ねうまくないちょっと くないびっくりしたしすごい。で も, でもあの白いとこは本当にやばいね。<笑> うまっっいす<笑>んかしししこななな仲良くなると思ってなかったねすごい同じ福岡年下なんあーしらいでもそんなに1個2個 うそ、ん、うんうんうんうん、よいいいいま安定だだね、うんまあ、ねじいいじゃゃんん凍ってるから、ね、どここ行かか、ね、きそう。 すごい。よよいしょおいいいいととうううう、ますっっええ、え、んん、うん、えー、<笑><ほ><笑><ほ><笑>んんんんなななななななななででででかかかかかかかわわてるるけどどくくそだみほ白もろう<笑><笑><笑><笑> そそここここは言うよ<笑>かわいいねねね<笑> あ, ありががととううん、ね、<笑><笑>んなっってる間にセカンド地点ままでで来ました<笑>おどこ行ったど行だろゃこれらいです、ね、7番アイアンでいきます。 かも硬<笑>そうう な, のとしたのんな お, と お, おいしい、ありがとすごいなやっぱり硬い。 これは。今日のコンディションだとむずいですね。まあ、三十ヤード。今、二十五ヤードぐらいで打って。コロコ ロ, コロ、コん。強いんじゃない。強い。あ、強い、ね。ああ、これは難しい。強いとこ行っちゃった。<笑> <笑><笑>これ外したら恥ずかしい。行こう。 不行。